だってこの辺のが痛い。<笑> 眩しすぎる君の横顔溶けてしまった僕のアイス君の気持ちはいつになれば僕と向き合ってくれるのかな地畳み落ちる僕の汗がどこか心の涙のようで叶わないこの片思い教室何か超かわい。 顔白くなるだけで可愛いよ。<笑>肌綺麗な人たいや、綺麗になりましたよね。すげえな。医療の力って。<笑>医療と、後が足りないもの、さんかもないから。<笑>私には。まあ、前回と一緒ぐらいのいいますね。はいきます。 これ今やってますか「のにおいがすた空見上げた」<音楽> <笑>今一瞬見まましたたよよ、ね、いいや、や、るんだ<笑>いや分かりかった大丈夫ですか。かあ、大丈夫ですなんか こっちらだけやってるから、こっちらだけやってるから、うん、こっち側の目がなんかパッチリしてきた。え、そう、そんなそんなことないか。全然そんな痛くない。<笑>うわ、やば眉毛めっちゃボンボンじゃん。 だいぶ麻酔効いてますねそうなんですよ愛情がこもってたかもしれないそうかもしれない<笑><笑> わかるんですよね本当にこれで笑うとすげえんか旋律みたいになる旋律ハンターハンターの旋律みたいになるすげえあっけーは い, いお疲れ様でしたはいということでラーマペン2日目でございます まぁ、あ、ね、ちょっと赤みが残ってるくらいなです思ったよりね、めちゃくちゃ消えました。昨日の感じから比べると。やっぱりね、僕の自然治癒力、自然回復治癒力ってものがね、天才なのかなって思います。なんかちょっと寝起きで急いでて、あの、AI の肌分析を顔を洗わずにしたら、肌年齢がね、ちょっと一体上がってきて、原因が多分肌の油分量が増えたっぽくて。ピエンピエンピエンピエン はい、ということで、3日目ですね。ほぼほぼ赤みがなくなって、っていう感じです。こんな感じです。初日すげえやばいほど暑かったけど、今はこんな感じで収まりました。まあ、ざっとね、自分、ダウンタイム、2日 ?2 日くらいでほぼ良くなって、3日目でね、ほぼ元の状態に戻りました。触った感じもね、まあ前よりボコボコ感は減ったかなっていうちょっと感じと、サラサラ感、やっぱね、肌の、 毛穴とかをなくしてくれるので、サラサラっていう感じがしますね。またちょっと乾燥がちょっと前より激しくなったかなって感じはちょっとするんですけど、ちゃんと保湿していきたいと思います。はい、太郎でした。バイバイ。